プロ転校後発、羽生結弦が世界最高峰のアイスショー、スターズ・オン・アイスに出演決定。フィギュアスケート男子で2014年ソチ五輪、18年平小五輪で金メダルを獲得した羽生結弦が3月30日から始まるアイスショー、スターズ・オン・アイスに出演すると公式サイトが発表した。 1986年に北米でスタートした世界最高峰のアイスショー、スターズ・オン・アイス。羽生が同ショーに出演するのは、プロ転校後初めてとなる。日本公演は3月30日から4月1日に東亜薬品楽タブドーム、大阪深泊町、4月3日から5日に欧州市総合体育館 Z アリーナ、岩手県欧州市、4月6日から9日に横浜アリーナ、 神奈川県横浜市で開催される。同公演には五輪二大会連続メダリストの宇野昌ト豊田自動車、北京五輪堂メダリストの坂本香織、シスメックス、2022年グランプリファイナル金メダリストの三原 V シスメックス、ペアでは2022年世界選手権銀メダリストの三浦里来木原隆一木下グループなども出演するする。 厚生マルザダイジャスト編集部。プロスケーターになったのだから、ショーに出演できるのは羽生くんだって嬉しいことこれから、活躍の場はこのアイスショーになっていく可能な限り見に行きたいし、応援しています。頑張ってね、羽生くん。ファンの方にとってはいろいろ複雑な思いはあるとは思います。 だけど、羽生さんにとっては、先輩や後輩と共演することはとてもいいことなのではないでしょうか。私は羽生さんは素敵な人だなって改めて思いました。